やる曲これも皆さんの前でねあの久々なんですけれどもねあのもう良さこいボッチャの曲たくさんいると思うんであのもうあれだろうっていうのは分かると思うんですけどそれですをやりたいと思いますそれどれだれどれ だ, どれだそれでは参ります気を付け を閉じ、荒れ果てた霜けの国鹿沼塾悲しみに暮れる鹿沼塾に未来や希望はあるのか鹿沼に生まれ鹿沼で育った誇りを胸に全人が切り開いた技をつなぎ必ずや切り開くいざ